いただきありがとうございます。ありがとうございますえ本日もですね、えどうしうどしお便りが届いておりますので、ちょっと皆さんの方で検討していきたいと思います。とこのガメガツガメガメ回避なんですけれども、視聴者さんがその分からなかったこと、リーチ目だったり、制御だったり、分からなかったことを保留だったり、皆さんで 実証・検証検してていくコーナーナになっておりますで本日の、ね、質問内容なんですけれども誰ダマンさんからですねあと「ガメラがサーフィンやって出勤は確定ですか?」ということでまあ、ガメラが、まあ、その出勤する時っていうのはあ、まあ、歩くと、えー、飛ぶあとまあ回転っていうのがあるんですけども、まあ、これ以外何らかの違和感があったらもうびっかくですねはい。 でこののののおお便りりやつも僕の実践上は全全部部ビビッッになってまますすででで、いいいかと思いますで、まあ、これはこれでいいんですけれども超マニアックなねもうなんか誰もわからないよう な, なんかちょっとプレミアがあるのでちょこれをちょっと皆さんと一緒に検証していくためにちょっとね VTR 作りましたのでちょこれを皆さんで見ていただいて違いを見抜けるようになってもらおうかと思いますそれではちょっと VTR ちょっと見ていただきます<音楽> <音声>まあどういうことかっていうと通常は右回転もう一個のプレミアが実はね逆回転になってんだけど、まあ、そもそもねこのガメちゃんがその飛びつい めめちゃめちゃゃ早いんですよ回転してる絵も23秒ぐらいしか出ないんでもうねぼったくり点じゃないんだからまあなんかちょっと表記してれば OK ですみたいなねこういう考えはちょっと良くないねでもこれが分かったらこれが多分実践中に気付けたらこれはちょっと真のガメラなんじゃないでしょうかはいっていうことでねこういうちょっと面白いね ああの、確定率もるるととととといいいうこでで、ちょっと皆さんね、注目して見て見みると面白いと思いますで今回のね、ガメラの本気なんですけども、だから、ね、よくよく言われるのが、ビッグ5の100ゲーム感は気合りが悪いと。だから、ちょそれを、まあ、覗いた立ち回りをちょっとしてほしいみたいなね、ちょっと依頼を個別でいただいたんで、で今回はね、これで、このパターンでちょっと実践していきたいと思いますので、めちゃめちゃ立ち回ってきます。めちゃめちゃね、プロの立ち回りもね、 見ていただきつつ、えー、楽しんでいただければというふうに思いますそれでは実践スタートー<音声><音声>カメラモード いや腰止めたいなーおお当たったカメラモード滞在中だったからねっ は？うわここで。三匹のキロチ。俺ここで引いたの初めてだわ。これビック角。三<笑>匹のキロチ見たわ。うわーこれ良かったんかなー。やらかした気がするわ。うわーこれもともとビッカだったんだこれ。やっちゃった。 ならこれはやっちゃったに入るんだよな。 よしがったやーやだーうわーだよねー や, ーやばっ あれこれ 99% 当たるやつ、うん、あー当たった初めて見たあれ これはビッグでしょー。<笑><笑><笑> 全然にギロチンかと思った わ, <タッ><タッ>わたっ。いや、今までね、これもずっと騙されてきたから。 ナイスだよねこのバトル久々だわー負けていいよああ や, やばいこれは弱っ弱すぎマジ<笑>か負けるのかあれ<笑> もうちょっと。<音声><音声> ・はい・天井・ほんと・ホント全部行き過るやマジで・・・天井・どう・動画内では動画内では4回目か・ シャープ7と10で2回とこれで4回目なんだよらうしわー、いく人はまず3があるな。 50 で, 360でしょだからもう1300ぐらいさひたすらこのカメが寝続けてるところを寝見てるわけよもうグーの音も出ねえわグー かないもうずっとずっとつたほうがいい気がするわ、うん、はい。うん、ああああああああああああああああああああああああああかあああああああああああああああああああああああああッああああ ドン よ, し Everybody, ladies and gentlemen. よしよしよし。 いやと思たんだよね。はい 誰か今これっすよねうわーいやー本当あやあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっ んだけど。 もこれうがいいっすて い, やよいやこね、勝ち、はい、れでまで勝ちて。 い, うわーこれあるわいやーーーうだうい や, ーやばい。500 よしよしよ し, しああ一回か4つ目が60まで勝 t ていったよ おおし ー, 来た ー,、ま来たーはい、ゲームーもしもしもしいやーもったいったいいな回っ出てきた寒いよ。 るゃわあーだうあーやっあっっぱり終ちたでも720よ頑張ったでしょ十分よ。<笑><笑> タイミングできたんだけど、このタイミングできたら五十パーでしょう。あ<笑><笑>あ、ならいきます。冷めたー。なるほど。 は1028ゲームちょっとエンディングをここで撮ろうと思ったんだけど予想外の展開になったわあとビッグ3回で負けれたんだけどなほんまのカメ許さんただね一つだけ言えることはあのバルコーン演出ジ最高お疲れ様でした